平成30年11月17日、阿蘇市一宮町宮寺のホテルで、阿蘇地域の世界文化遺産登録を目指す2018阿蘇世界文化遺産登録推進シンポジウム in 阿蘇が開催されました。このシンポジウムは、阿蘇草原再生専念委員会と阿蘇草原再生協議会が主催したもので、行政関係者や市民、 およそ150人が参加し ま, したまず、福岡県宗像市の前市長の谷井宏美さんによる、神宿る島、宗像、沖ノ島と関連遺産群の世界遺産登録について、その経緯など振り返る基調講演があり、登録、そしてその後も遺産を守っていくには、地域の人たちに遺産の価値を理解してもらい、 一緒に盛り上げていくことが大事であるとの話がありました。その後、阿蘇の世界文化遺産登録を実現するにはをテーマにパネルディスカッションがあり、阿蘇草原再生専念委員会委員長の坂本忠さんをコーディネーターに、パネリストに基調講演を行った谷さん、阿蘇郡群市世界文化遺産登録事業推進協議会会長の佐藤阿蘇市長、 阿蘇草原再生協議会の高橋義孝会長が登壇し、意見が交わされました。また、第1回草原学習発表会があり、阿蘇市立一宮小学校4年生や、高森町立高森中央小学校4年生による映像での発表がありました。阿蘇中央高校グリーン環境課の発表では、5人の生徒が、 草原再生プロジェクトの取り組みについて紹介しました。